よろししくお願いん<笑>だ 2部やりきりました。ありがとうございました。またどこかで会いましょうか。続いてありますからやってまいりました。せいでした。ありがとうございました。